えー、とモジュラー布法の紹介です。えー、とモジュラー布法は主に多倍長数はつうアルゴリズムを対象としています。で、アルゴリズムで扱う数の絶対値の状態がラージエムで与えられる場合に対して、このラージエムの2倍を超えるスモールエヌ、まあ、このような状況を満たすスモールエヌをまず算出します。その次にこのスモールエヌに対して えー、n が n1 から nk の積で、えー、とかつその ni と nj がついに互いに素であるようなあ数の整数の組、えー、n1 から nk を求めます、えー、そして、えー、このようにして定めた n1 から nk に対して そ, のそれぞれの n1 から nk を法とした徐用感上で の, そのアルゴリズムを、えー、実行しますで最後に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 いうことにしておりましてででえっとまあえっ、ー、とラージ M2 乗の長さが 2L それから、まあ、あとこ れ, あのこれはそのスモール M の長さを加えた和になりますけれども先ほどの過程でこのスモール M の長さはラージ L では上から抑えられているということにしておりましたのでそうする と,、えー、とこの m', m の長さというのは3倍の L すなわちオーダーの L で抑えられていることになります。それでとと長さ m' の多倍長数の加算の計算量というのはこの長さに比例しているということを前にやりましたので1回あたりのその多倍長数の加算の計算量がオーダーの L。でこれが と合計で m3 乗回繰り返されますからその合計の計算量というのは、まあ、オーダーの m3 乗 small m3 乗 ×l と評価することができます。で最後に今のその乗算と加算の合計の計算量の見積もりを見比べますと乗算の方がオーダーの small m3 乗 ×l2 乗で加算の方がオーダーの small m3 乗る l と いうことになっていまして、え、ま、っ、あ、両方を見ますと、この上段の方の計算量オーダーのスモールエイム3。乗かけるラジエル2乗というのがま1番、その漸近的にその計算量に大きく影響するということが分かりますので、まこの多倍調数を成分に持つ行列の積の計算量全体というのは、このオーダーのえ、スモールエム3。乗かけるラジエル2乗で評価することができます。で、視界は買いまして、まあ、この計算量をこれから。